奪還あの憧れてたら超えられないんで。カ<笑>リカオ。憧れてたら今流行りの大谷さんが言ってたじゃん。アメリカに憧れてたら超えられないよね。超えましょう。そう。<笑>めっちゃくちゃ良かったよね。後半だけそうじゃ あ,、ねね、じゃあ 今, 日 今, 日今日だけは。今日だけは。 友達じゃないですえっと<笑>パー4の300ヤードです<笑>うわー、出たー傾斜で持ってこないのあ、戻ってきてますコロコロ転がっておりますナイスいいーいいんすこれよマリカまえみなさん、ぶっちぎりで はいやいやいや、あれでこそマリカ、いつも豪快なんで、すぐ<笑><笑>憧れちゃってるじゃないですか<笑> す, ぐすぐ憧れちゃう、結局、私は大谷さんにはなれないですね、もう、<笑>目、輝かしちゃいます見ちゃう、それの、でもね、コロコロ転がってたんだよ。 前つま先上がりは短く持っ て, てあんまりったも遊ぶ。 番でいいじゃん。うん よ, っしゃー よ, かったよしいくぞこうやってやるって言ってたなこうすれば上 が, ら上がりにくいって言ったで振り振り切りやすいで拳一個分まいります いいじゃん。し、う、ょ、ん、難しいよね、でも、良かったと思うけど。ありがとうございます。またまたひよってやってる。<笑><笑><笑>やっちまった。たや、いい、すごい。<笑>でも、ちょっとくらいでも、やっぱ早いですね。早いですよね。 伸パワーファイト。 うん、でも全然なんか上がってるからね分かんない全然右に行きたくないんでないうないううまいよしよしヤッ焼 き, や き, やき<笑>まだまだ200ヤード以上あるので左側でほうがー、がう オッケー 左,、ね、左だし、うん、ちょっと前上がりになってるんで向こうにしてランランランランランランランいンランランランランましたね、うん いやいやいや、ずんずん転がってるよ。ずんずん。いやいや。まあ、あいいアンスですね。四。百六十五？うん、でもすっごい右にあるから。うん、あ、そう。うん、Thank you 右。右に行きやすい。いいいい。右に行きやすい形所 あ, ありがとうございます。<笑> 左に行きました<笑>ごめんごめんなさいもう一回行きますつま先さがりかやっぱ本当だおおセーフ残ってますエンドですは、ね、い 右でででししししたたたっと あ, あ、すすちゃったトップしまましねはドではいい気にるな強強 い, 強いああ や早 い, 早い、いいップしちゃったうー残り残りうう残残ん、うまいおーすごい。OK です OK です。 まあ、最初にやれよって話ですよね。<笑>すげえなんか笑ってましたけど。<笑>いいぞいいぞ。<笑>いいぞ<笑><笑>え。先生、森先生がいたら、ナイスって言ったら。<笑>俺ちょっとざっくりしないかなって思ってた。<笑>いや、ね、だいだいだい。<笑> うまま い, いいいいいいいいいナイスでですすすありがとうござてれる、ね、煽られてるじゃなわめっちゃいいとこじゃんマリカ。 アップロー違うこれまましたたね、ま、た右に行くやつややつばばいやばいうまいちょっっととだなななな時はずでいいとこだったんで。 いいね、ナイスうーんちょっと跳ねちゃった、はい、ナイスパーでーす いあーオッケーです嬉しいるか左にるあちょっと。 あそこの全身で い, いんじゃないですか。モシャモシャに入っちゃったかも。す ご, すごいねこれは。すごいすけどね、くう。左は乾杯なんて。ねえ、うん、左に行ったんだけどな。うん、あれどこにいました？左行っちゃった。けっ入っちゃいました。はい入っちゃった。も 森, 森の方行っちゃった。森。森。これはむずいですね。 でもなんか気持ちいい、うん、うまく打てたなんか上手なくってたら斜面傾斜でコロコロコロコロコ ロ, コロコってなんかグリーンの手前まで行くえそうなんだ距離が出ない人はね、その時は当たりが悪かったまあそうね、私は確かに当たり悪かったでもあれいいとこに行くのよ結構距離出さないと行かなそうだよねお前のなんかそうですよねに入っちゃうもしもしもし入る 相当な崖っすね。やばいですよね。やばい。ああでもこれちゃんと当たると確かにそうだっそうだよね。だいぶ行くんですよ、ね、傾斜になってるからどんどん転がってって手前まで。やっとやっと電車読んだで。はい。あここかこうです。なんだ。 よおー惜 し, い惜しいエッチですねっかただカート戻ってきた戻ってきた。戻ってきた <笑>うん、すげえ行っちゃったのは森先生に見てまいりましょうこの部分をそうです、ね、うしもしくは皆さんが<笑>「<笑><笑>あれできてないよ」ってコメント入れてくれるかもしれないけど<笑> 9番でまいります。 せっかく時、なんとか。なんとか耐えてるかも。またやってる。いやいやいや。事故なしよ。<笑>いい。うん、ナイス。よし。うまくした。よしよし。いいタッチ。 はいケーはい、イイイイインンでーーすスやっぱストロング飲んんゃねそううだ全かかなお酒のストロングのイメージしかない、ね、<笑>マリカちゃんが言うとナイスです。 でカミストランダー<笑><笑>どうですかみエさん、はい、あの今六ホール終わったのかなあ違うな七ホール終わったのかそうですねうんいい感じですねまずまずまずまずだと思いますおとといより そ,、ね、そうですそうでおとといも一緒に行ってるんですけど、うん、おとといはもうなんか緊張コンペだったんですよコ、うん、ンペあんまり 経験もなくて知らない人ともあるっていうのがもうすごい。撮影よりも緊張したかもしれない。怖い。っていうのでもうガッチガチのだったんですよ。めっちゃ綺麗。本当だ。そこがすごいですね。綺麗。